毎年7月26日に行われる国蔵神社の恩田祭りを前に、西手の地区を訪れているウィーン大学の学生たちが、祭りで歌われるお田植え歌の練習を見学、また前日の準備では当日、うじ子などに配るためのちまき作りを手伝いました。7月18日から阿蘇市に滞在し、 西手の地区を中心に社会的な調査を行っているオーストリアのウィーン大学の学生らは、7月24日の夜、地区の公民館を訪れ、歌の練習を見学しました。夜8時から始まった練習には、西手の地区の男性らが参加し、歌詞を見ながら声を合わせ練習を行い、途中休憩などを挟み、練習は夜10時まで続けられました。 ものすごく感動しました。あの今度、実際にお祭りをご覧になりますけれども、ど、はいはい、んなところが楽しみですか？あやっぱりあの歌がですね、はい。おみそ し, し,、はいはい、しとあの歌が楽しみです。また7月25日の祭り前日の準備では、国造神社の社務所で、恩田祭りで氏子などに配るためのちまき作りが行われ、学生らがその作業を手伝いました。 まず蒸したもち米を小さく握り、続いて茅の葉でくるみ、白の葉を裂いて作った紐で結んでいきます。ちまきは全部でおよそ700個用意するということで、学生らは慣れない作業に苦戦していましたが、地域の人たちに教わりながら一つ一つ丁寧に作っていました。